一回でよ一回でよオッケー。一 回,、okay. 一回<笑>何冷たい怪しいよ声ありがとう今じゃ冷たい冷たい私うんえゃそういう冷たいじゃないあのトビ何トビやれやな最初に最初に比べたらうん冷たいなえ悲しくなったあ楽しくなったあ楽しくなった楽しくなった ハハハハあ〜ハハハなハハハハハハハハハハハハハハハハんハハハハハハハハハハハハハう〜ハう〜んハんハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハしハハハハハ <笑>何それ物ノね？ <笑>, <名前> <笑>, 笑い方やばすぎ、うん、違うって、私そういう笑い方じゃない<笑>違うって違う違うちゃうやろ、ちゃうちゃ う, う、うん、あまた変な言葉が大きいそうよ、普通になっていいのにそうそう、私日本人じゃないよ<笑> <笑>なんで完全弁ができると思うの数えできるやろ、もうおかしいだろおかしいやろ、お前おかしいやろう<笑><笑><笑><笑> Thank you これあるよ Thank you! <笑><笑>って言う<笑>かわ い, いな Thank you え<笑>へたいこいつ孤立してるんねん。 ななんんでおでいいっやうわて無 理, 無理、うん、待って。いやり。無理<笑>